はい、えー、ステージ会場へお集まりの皆さん、こんにち は, こんにちは今田県は静岡市長からやってまいりましたオーレン華と申します、えー、この八ト瀬秋田祭り、えー、私たちとても楽しみに、えー、参加させていただいております、えー、残り2回の演舞となりましたが、えー、精一杯演舞させていただきたいと思っております。えー 一つちょっと PR させていただきたいと思います、えー、8月11日、えー、山の日雫石町で、えー、雫石よさこいが開催されます、えー、ぜひ皆様にもそちらの方にも足を運んでいただければと思いますということで、えー、しっかり PR させていただきました、えー、審査の演舞が続いている中 えー、私たちは審査を受けないので箸、えー、休めとならないように精一杯皆様のご声援と手拍子で演舞したいと思いますどうぞ皆様よろしくお願いいたしますよろしお願いしますふるさとの思いを込めて武教祭、はあ、お Thank、you ご視聴いただき